では前岡の皆様よろしくお願いします会場の皆さんこんにちはこんにちは四つ会堂前岡と申します先ほど家蔵さんがおっしゃってましたようにこのコロナ禍でこのよさこりを演技させていただける幸せしっかりと噛み締めて本日も全力で演武いたしますどうぞよろしくお願いいたします 鏡、それはまぶしく光りありのままに映します四つ街道舞うか、鏡歌いざ鏡には不思議な力が宿るその奥は無限に広がる知の世界 え порядок 05 よよささごつめく。<音楽><音楽> ファイアンドライン、アゲンカピナゴクシャ。 いいたします<音楽>ひとり人一人 るるありがとうございました。